ドーンやばい、サムネ先撮ろうサムネ先撮ろうはい<笑>はいどうもペヨンジュンですだかね、最近韓国系のね韓国系の顔だねってよく言われます この目が、ね、目がね<笑>ありイ<が><笑>セイキン金んも観光系の顔ってことになるからね<笑>、はい。ということで、今回、先ほどね、見せて た, たと思うんですけど、こちら、ババババババババばまあね、以前、なんか薬を飲むことになりましたっていうのをね、半年くらい前に、この4種類、4種類を飲むことになって、まあ、3か月後くらいまでレビューしてたんですよ、3か月でどんくらい変わったかみたいな、してたと思うんですけど、 今ね、ざっと半年、目、半年が経って、まあ今こんな感じですと、こんな感じですと、そ, うでそして、プラスアルファで、この新しいお薬が追加されたので、僕、月に600錠を薬を飲まなきゃいけなくなりました。<笑> 600錠。やばくないまあ、普通 の, の前紹介したビタミン剤と、今回の、すんません、これもありました、ルリット錠っていう、これは1日2回、朝夜、朝夜だけで、 アクネ菌に対する優れた抗菌作用を持っていて赤みや腫れを炎症赤みや腫れを改善して炎症性ニキビを減少させるお薬とビオフェルミンっていうこちらこれ腸内環境を整えるお薬で便秘や胃の改善とか免疫力の向上肌質の効果も肌質改善の効果が期待できるというものです、まあ、腸内環境を良くして、まあ、体の、ね、中から 綺麗にしていこうっていうものみたいな感じです、ね、そして<笑>もう1個こちらこちらがミヤ BM 錠っていうやつで酪酸菌わかんないが腸内細菌層のバランスを改善します腸内環境が整うのでや便秘や下痢の改善免疫力の向上肌質効果の改善が期待できます1回1錠朝昼間これは3回ですね1日3回 まあ、ざっとねざっと600錠くらいは飲まなきゃいけなくなったわけなんですよとり、まあえずこれからも頑張っていきますよっていう報告とまあねざっと半年たったわけなんですけどどうですかねなんか最近コメントであったのが結構昔から見てるんですけど変わってないですかみたいに来たんですよコメントが来てー胸が痛い胸が痛いと思いながらあのちょっとコメント見てたんですけどどうですか なんかね、だいぶだいぶね自分的にはこれまあ今スキンケア終わったあとなんでちょっとテカリはあるんですけど自分的にはだいぶきれいになったんじゃないかなって思っててなんか 毎, 毎月くらい月に1回くらいのペースで写真を撮って比較するみたいな感じな ん, なんですけどなんか、ね、最初に比べてだいぶきれいになったねって褒められたのであれ自分的にはきれいになってるはずなんだけどなっていうちょっと<笑>まあやっぱりねこういう。 なんだニキビを潰してしまったりすると、まあ、長期間の治療がかかるのはしょうがないんですけど<笑>まやっぱりねそのうんまあ後々き綺麗になってからまた見に来いよっていうことですね<笑>そ内服からねちゃんと内服からやって外服もやって、まあ、今これプラス塗り薬もやってるので内服と外服をやってプラス、ね、レーザーみたいなかなり直接的な治療をすることでね 今頑張ってるのでもう少し長い目で見てくださいはいでもね最初に比べてだいぶ良くなったんじゃないかななんかね今ちょっと赤みが出てるかもしんないけどあのなんかねあと 2kg 後のボコっていう凹凸みたいなものはなんかねだいぶだいぶちっちゃくなったっていうか 深い跡だったのがちょっと浅くなってきたなっていう感じはしました。僕的にはね、個人的だから、僕の個人的だから、皆さんからしたらわかるかわかんない。本当にちっちゃい策もしれないけどね。はい、ということで、こんな感じ、もう少し頑張っていきたいと思うので、今回もよろしくお願いします。まあね、ニキビとか悩んでる方いたら、ちょっとね、インスタグラムとかフォローして、DM で聞きたいことあったら聞いてください。なんか、ね、随時回答していきたいと思うので、はい。別にね、リクエストとかあったら、ぜひコメントください。 はい、よろしくお願いしますそれじゃあ、太郎でしたはい、はい僕の楽しみは